よっしゃ、テイルズ・オブ・ベスペリア、続きから行っていこう。えー、前回ね、えー、ベスペリア、まあ始めたんですけど、まあ、またね、一風変わった世界観が、まあ見受けられるんですけど、とりあえず、まあ、屋敷に忍び込んで、お目当てのものをね、まあ盗もうって、やったんですけど、まあ、捕まっちゃったよ、みたいな有利あ。置くんだ、ここ。 なんもねえ。何もねえな。で、まあ何もねえぞと。寝てる。がっつり寝ているようだ。そっとしとこう。そっとしとこう。あ、いいね。今回ね、なんか、よくわからん、あ、取り返した。いいね。なん か, なんかね、エフェクトがよくわかんないところにね、<笑>いろいろアイテムが散りばめられてるからさ、なんかね、気をつけて、 いろいろ探索しないと取り逃すよね、普通に。もうどうやって目見えてんだろうね。何者だえバレ取りやないかい見つかった。あ、バトルか。はいはい。ちゃあちょっと終わらせようぜ。うぜ<笑>はい い, い, いで。 いいであんた逃げて逃げて は, は, は い, いては い, いてはとあまたまたちょっと待っ て, 待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっとはい攻撃しない早く、うん、はいはいはいよ破、は破陣、本気出しちまったな、なんだろうな<笑>なんかね攻撃遅くないか大丈夫かな今後 しばらく眠っててくれよ。これ以上罪状を増やしたくねえけど、見つかったらやるしかないな。うろちょろしてる敵には気をつけないとな。マップ内を徘徊しているエネミーシンボルと接触した場合、戦闘に切り替わります。ああ、これね。突ったってる人ね。うーんと、うおおおおぉぉびっくり。追いかけてこねえな、あんまり。 えー、ちょっといるないろいろあなんなバレてんなすげえ常に追いかけてくるじゃんこの人でもこの人は気づかないんだねここ入れたりしないのかなぁ マ, マップ的なのないんだよねどうなんだろうオレンジグビああああがったあいやこっちから来たんですけど はいはいはい、はい、んなもんだな弱すぎじゃない兵士こんなんでさ何の状態これえーっとどこ行けばいいんだろうおこっちでいいのか何何誰誰 え何々なになになになに追われてるんだがもうお戻りください今は戻れませんそう戻れませんこれはあなたのためなのですよレのノにつきましては我々が責任を持って小隊長に伝えておきますのでそう言ってあなた方は何もしてくれなかったではありませんかそうだよ お, お前らいつもそうだからな そうそれ以上近づかないでくださいおやめになられた方がお怪我をなさいますよ剣の扱いは心得ています致し方ありませんね手荒な真似はしたくありませんでしたが あらおいいたぞ、こっちだお願いします行かせてくださいどうしても、フレンに伝えなければならないことがフレンだって。ふれんはたしょ、たすけにどれ貴様何者だ 有利のこと知らない人いるんだおのに戦うんじゃんたクこっそりのはずがいきなり厄介ごとかよこいつブラスティアを持ってるのか二人でかければ問題ないそりゃどうかな甘く見られたもんですね二人なら問題ないですっておらおらおらおらおらおらおらどうした二人なら問題ねえんだろおら だが、それが騎士のやることだよ。本当だよ。もっと言ったれ。最近の騎士団長エスコートの仕方も教えてくんないのかかっこいい。なんか？そういう何エスコート的なことも口ずさむ。主人公ってなかなかいなくない。え, いえな、何すんだだって。あなたお城の人じゃないですよね。 そう見えないってんならそりゃまた光栄だなユーリ・ロウエルだからふとときな脱走者み逃げ出したのは分かっているのであるチンまたあいつらがもう牢屋に戻る意味なくなっちまったよバカモン声が小さーいルブラン小隊長は声デカすぎて耳がユーリ・ロウエル もしかしてフレンのお友達のああ、そうだけど。なら、以前は騎士団にいたことなんですよね。ほんの少しだけだけどな。それ、フレンに聞いたのはい。うんー、うん、あいつにも城の中にそんな話する相手いたんだな。あの、ゆりさん、フレンのことでお話が…ちょい待った あんた一体何なんだフレンの知り合いなのは分かったけどどうして騎士団に追われてんだよこちら事情も聞きたいけどお互いのんびりしてらんないなまずはフレンのところに案内すればいいかはい。行くぞうん、フレンっていうのはあれかなお友達でいいのかなああ、こっちはダメなんですね なんかもう一本さこんな感じの道あったよねあっち行きたかったけどやっぱねどうなんだろ う, もう探索があーちょっと探索って探索がちょっとできなさそうですねまあいいかんなんかいい匂いがする本当です なんでしょうそういやこの辺にに岸の食堂があったなおお食堂行けってかここおおあなんかありそうこういうとこあすったらなんかありそうじゃないなんかなんかあるよなんかあるよきっとおきた卵 誰だ卵がたまンロールにいられたの<笑>ゆで卵とかにしようとしたのかカレーがある。あった回復。え、あ回復できるよってだけかなうんなんか進めるわけじゃないのかなあ、まあ、いっか。じゃあ、え、なんだ進めばいいのか てか、今の時間は食堂開放しないんだねほらこういようんこっちでいいのんーなんかさこっちの方とかになんかないおっ宝あるいいじゃんあるじゃんこれはなんかいろいろいけるあっ すげえ、あるね。アップル。うん、ちょっと待ってね。えい。あ、ライフボードね。いいですね。じゃあ、なんでここに一回セーブがあるということはセーブしていいかなうん、OK。 わあ。この辺りだったようなあんたの立ってるそこがフレンの部屋だろうあ思い出したみたいなそういう感じはい。フレンはこの騒ぎは特に何も思ってないのかな いないこりゃあ、フレンのやつ、どっかに遠出かもなそんな…間に合わなかったんで、一体どんな悪さやらかしたんだどうして私、何も悪いことなんてしてませんなのに岸に追い回されるのか常識じゃ測れねえな、城ん中はあの、ユーリさん…なんだよ、急に 詳しいことは言えませんけどフレンの身が危険なんです私それをフレンに伝えに行きたいんです行きたきゃ行けばいいんじゃないのかそれは俺にも急ぎの事情があってね外が落ち着いたら下町に戻りたいんだよだったらお願いします私も連れて行ってください今の私にはフレン以外に頼れる人がいないんです せめてお城の外までお願いします。助けてください。わけありなのは分かったから、せめて名前くらい聞かせてくんない誰ですか悪いね、悪いやつ出てきたね。俺の刃の餌になる。嫌です。 入ってきて一言目がそれって何、ね、フレンシーフォあ勘違いされてんねえ。え、何戦うの大丈夫かな勝てるかな 人違いだっつりはいはいはいはいはいは い, お強 い, 強 い, 強い<笑>はいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいおいはい強い強い強いはいだよおいはいはいはいやいいやいいやいいやばい強い強い強い強いえ待ってこれさあれかな。お前を殺して自らの血にその名を刻むはい刻いはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいいいいい ちょっとおしゃべりがすぎるな、この2人<笑>ずっとしゃべってんじゃん、よっ戦ってる間は<笑>、はいはい、あ、待て、<笑>はいはい、はい、いいよ、そう遣、<笑>いいよ、総派遣、あれ、逃げてんの、逃げてんぞ、はいはいはい、<笑>ああ、ちょっと待って、待って、う派遣、ハハ<笑>あ、なんだ、よかった。いい感じ だ,、はあ何がだよ こっちはちっともよくねえよいいなその余裕も<笑><笑>さあ上がってきた上がってきたいい感じじゃないか<笑>急に変わりやがったな<笑>こいつはサイコパスですね いいぜ何人でもかかってこい無理しねえでやばくなったら引けよはい簡単に終わらせないでくれよこんな戦いは久しぶりなんだからなえなにああ戦うんです ね, いじゃねえかはいはいはいよこっちのフェスにそうとしてるんですいいお前が落ち着けあいつにファーストエイドやってくれる素晴らしいですね はいはいはいはい、はい、完全に回復系をいただきましたほらほらほらほらほ ら, お ら, お ら, おらあま待てま待たてやだやだや だ, やだはいはいはいはい い, よ い, いよそう は, じんはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいよい は, <笑>はいはて待いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい はいはいよいよいよよキャー<笑>いいな女クレンに見えないような全然違いますよねレザーブーツセージ全身に力がみなぎるぜやったーシークレットミッションワンにこれなんかトロフィー獲得したぞ相手完璧に間違ってるぜ。 仕事はもっと丁寧にやんなこの人はフレンじゃありませんそんな些細なことはどうでもいいさあ続きをやるぞ些細じゃないだろう。そりゃどういう理屈だよタグ、フレンもとんでもねえのに狙われてんなまああれだねイノセンスの時のあの<笑>あいつイカレ狂ったやりもってたあいつねああいう系のタイプだね ザギ、引き上げだこっちのミスで騎士団に気づかれた何あ殺しちゃったえー やばいな、っくできいのな。いかれてんな女神像の話にかけて、さっさとおいてまするが。あの、ゆりさん。ん分かったよ。ひとまず城の外までは一緒だ。はい。あの、私、エステリーゼって言います。エステリーゼ、いい名前ですね。じゃあ、エステリーゼ、急ぐぞ。 待ってください。ドア直さないと。んなことしてる場合じゃねえだろでも。しゃあねえな。待ってな。え、なに、直せるの。すごいね。もう騎士団って、け的なスキルも。<笑>ドア直ってる。行くぞ。 こういうね DIY 的なところもたけていると完璧かよ有利えー、これただはめ込んだだけかなあはいそんでだああちょっと待って、ね、まあ、またこあこっちでいいんださっきの連中のせいかこれ俺のせいとかになってねえよな 怪我人が出てなければいいけど騎士団も自分たちの未いはちゃんと守ってんだろうそうですねユリゾウエルどこに逃げよった ほ, ほら元気なのが来たぞこの声ルブランだなあのお知り合いなんですかまちょっと前になあとはそんなことより急ぐぞ その目立つ格好もどうにかした方がいいなギガえならこの先の私の部屋に行けばんじゃそれで行こ う, うーんこの先にあるとこの人は何だろうお姫様なのかなお客さん的なノリあーどこだいここここが私の部屋です 着替えてきますので少し待っていてください。わかった手短にな。えちょっと入れてほしいんですけど一人寂しいじゃん入っちゃおうみたいな<笑>念のため心外だな覗くわけないだろうふれんからあったら用心するようにって言われてますからえ有利のこと 余計なこと吹き込みやがっていいよ、覗こうよ、それぐらいの価値はあるぜお待たせしましたえー、あんま変わってないってか何これ あ, あの、おかしいですすごくないってか服、服動きやすい格好なのではいや、似合ってねえなと思って。 まあちょっとあれだねツンツン系だねエステリーズがパディに加わりましたはいはい これでなんだ戦いやすくなったかなエステリーゼまたなんかね名前がいいですね、まあ、試し戦ってこうじゃあちょっと終わらせようぜはいはいあーちょっとなんか敵が増えてる敵が増えてる助けて助けてはいエステリーゼエステリーゼ助けて助けてパスエイドト唱えて早くあいいねいいねいいねもうエステリーゼなしで生きてはいけない体になってるからもはや こんなもんだないいね。あやだレベル上がった。飛ばしちゃった。<笑>せっかくの初のレベルアップを飛ばしてしまいました。で、まあここら辺の宝はね。じゃあちょっと終わらせようぜ。まあちゃっかり回収していこう。は<笑>い、ここ大したことね。えぜ。一昨日来やがれ、本当だ。一昨日に真剣に悩むな。 そうだどうやっておとといに行くんだよ。そういうの考えなって思った。あれあ降りれんの。でこっちは行けないと。で、まあぐるっと回る。下行ったらどうなるあ、だからあんな。ああ、もう。ねえ。 ちょっとぐらい見逃してくれてもいいじゃんっていうねそういうのがあると思うんですけどはいあちょっとね弱かったね今<笑>普通に弱かったねでこれはライフ棒あ何開くのおおこれで何つながった的なこと んでうーんと、あ、こっちでいいのあんちょっともう、右の通路行きたかったな。あ、宝があるいっぱい。いいね。それはいい。こっちはここからだと岸田に見つかってしまいます。あ、なるほど。行けなかったね。そういうのね。これ大事だから。行ける、行けないよね。ちゃんと。 明確にするのは大事ですよで、アップルとオレンジがあるこれはうーん、これかこのゾーンに何かあるんです秘密があるんだと秘密って言っても特別何も変わったものでは動かしたら秘密の抜け穴があるとかなまさかやってみる価値はあんじゃねえの 丸大掃除対象物を掴むあ掴んでね引くとでこれをこんな感じでえー、<笑>え本当にふふふふふすぎないふふふふふふふふふふふふしふふふふこふふふふふふふふふふふふふふふどふふふふふふふなかふふふふふふふふふふ しかし、あのおっさんマジかよ。見た目通りうさんですな何それやっぱりやめんのえ好きにな っ, ちゃった急に。い, いえ。手怪我してますちょっと見せてください。とか言ってさ、急に手とか握られたらちょっとドキッてしちゃうじゃんね。おお。ん ああ悪い日綺麗なブラスティアだと思ったらついてが本当にそれだけですいやもう優里ーーも好きになっちゃったこれ完全に本当にそれだけってありがとなえ い, いえこれくらいほら行くぞなにこの二人お似合いじゃないですかちょっといい感じなんですけどもこんなところにも魔物が嫌がるのなうう 魔物、あれが見たことないかえっとあのとじゃあちょっと片付けますかお片付けちゃおうえなんかゆりさん前からも増えてるんですけど厄介だなん二連戦的なこと 委託したらごめんなさい。おなんか多くないはい。ほら、ソーハジン。おネズミがはびこってるんじゃねえよ。ほら、ほら、ほらーハ人。なんかすごいちっちゃいのから大きいのまでいるね。よりどり緑なネズミがいっぱい。はい、はいは、いはい、ソーハジン。 なそろそろ新しい技を覚えたいの行きやれまあ、こんなもんかいっぺんに襲われた時はどうなるかと思いました敵はかっこ撃破が戦闘の基本だけどたまにはこういうのもあるそうなんですじゃあ気をつけて進んだ方がいいですね 少ない敵を相手にして確実に倒すかいっぺんに多くの敵をなぎ倒すかそれは好みによるけどなあなるほどで、じゃあ一体今みたいにエンカウントしてももう一体続けてくるってこともあるんだなどっちでもいいだろうさあいぜなるほどねあちょっと待ってください敵シンボルに接触時近くに 別の敵シンボルがいた場合それらの敵も戦闘に加わります多くの敵と戦闘になるので注意してくださいへえ変わったねなるほど周りの奴らも釣られて戦っちゃう的なねはいはいまあここらの敵はねなんかネズミはあの騎士団に比べて弱いけど あれだね経験値が入るからすごく戦ってね戦いがいがありますよねえ岸田町で弱かったからな<笑>なんでそんな弱いのっていうくらい弱くなかったライフボーあーまだこれな先制攻撃的なのできればいいんだけどさできないからさや、はい、はいはいはいよあまだまだはいはいはい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 キーアイテムといえばスペクタクタルズですよアップルあーんオレンジグミこれをスッとドけドけるいいねタイミングバッチリンゴ手前はいけないからこの上を登るとこれどこに繋がってんだろうねうわ、ん、眩、ま、しい おここもう朝がよ一晩無駄にしたな貴族街に繋がってんのか窓から見るのと全然違って見えますそりゃ大げさだな城の外に来るのが初めてみたいに聞こえるぞそれはまお城に住むお嬢様ともなれば好き勝手に出歩けないかはいそうなんです ま、とりあえず脱出成功ってことで<笑>あの何か間違えましたいや別になんでエステリーゼはこれからどうすんのフレンを追います行き先知ってんのか先日騎士の巡礼に出ると話していましたから。 あああれか。帝国の町を回って全行を積んでこいってやつ。はい。だから、花の町、ハルルを目指します。騎士の巡礼では、最初にハルルへ行くのが習わしですから。となると、結界の外が。ゆりさんは結界の外を旅したことあります少しの間だけならな。興味はあるけど。 下町を留守にするわけにはいかないしね。俺も下町に戻るから、町の出口まで案内するよ。ありがとうございます。いや、一緒に行かないんだみたいな、心の中で絶対思ってるからね。<笑>そんで。じゃあ、まあ、ここはそのままトンザラこけばいいと。あれ、起きたんですね、あなた。 この先は貴族街である。って言っても今こっちから出てきたんですけど。ま、あいいや。下界の連中は今日も惨めに地べたを這いずり回ってやがる。踏みつぶしたくなるよな。わーる。あれこっち行けないな。こっちかお、なんかいるよ。かっ、強そう。我は帝国評議会。 評議会員を務めているものだ。務めているのだ。クリティア族だって、国政の養護職につかねばん、つかなければならぬこともあるのだ。何を言っているんだいで、あなたは近頃はお城や貴族屋敷を物珍しがって見学に来る連中が多くて困る。貴様のことだ。気づけよ。はあんだ お、帽子燃やすぞ、いいのかでもなんかね、大した人たちいないよね、貴族の人たち。この世界。ちょっとあなた、寝巻きで外を出歩くなんて、どうかしてるわ。寝巻きでもセンスを疑うけれどね、その服。本当にもう、い、いか、イカスミパスタを思いっきりチグってすすって、その飛び散った汁で服を汚してあげたいわ。 っていう感じですね。もう、ろくな奴らがいねえな、この世界。はい。というわけで<笑>。まあ、無事に城を脱出しましたね。で、次、まあ、次にしようかな。で、まあ、え、エステリーゼが、まあ、仲間になったので、エステリーゼを、まあ、街の外に送るっていうところなんだけど、多分一緒にね、行くことになると思うんですけど、 まあ、どうなるかなね。はい、じゃあ次にします。はい、お疲れ様でした。ばいちゃーん。